それぞれ自分らしく輝こう2020オリンピックイヤーに作った曲なので衣装には五輪カラーを振りには国際手話を取り入れていますそちらもぜひ注目してご覧くださいそれでは力王の皆さんどうぞはい会場にお集まりの皆さんこんにちは力王ですえー、力王は 三鷹市武蔵野 市, 市を中心に活動しているチームでございます今回初めてこの雑賀 祭, 祭、えー、参加させていただきまして昨日も一日踊りましたけどもすごく楽しかったです<笑>また今日も踊らせていただきますので皆さんもぜひご声援よろしくお願いいたします、えー、先ほどありました国際手話についてはちょっとご説明しますが、えー、出てくるフレーズとしては「はみ、い、なさん」 一緒に踊りましょうというこういうフレーズが入っておりますのでご注目くださいそれから途中でですねあの私が「ウィーアーリキオ」と言いましたら皆さんもちょっと声には今出せないかもしれませんので手を振るだり心の中で叫んでいただくだりして「ウィーアーリキオ」と言ったら「ウィーアーリキを答えていただければと思いますそれでは参りましょうエキセントリック Damn. We are s i n i n g 「いろいろ曲げてみたけど完成はそれぞれ」「大好的なミュージックアイセンス的なミュージック」「社会的なムーブメント」「大好的なゲトパラ」「優秀に声トパラ」「優秀に声トパラ」 ましょう してねいはい、心を合わせ アイセンスできるミュージックだけでキラブルがベッタだけでキラキラトップラー。You should be called topper ラー。You should be called topper ラー。 勉強ではいどうもありがとうございました。